はい。こんばんは。ラスカルでございます。今回ね、ちょっと、ツイッターとかで話題になってることについて、お話ができればと思って、動画を撮っております。というのもね、あの、ちょっとラーメン屋さんとかで、最近、あの、バズってるというか、内容があって、いわゆるその、ジローって言われるラーメンのもので、マシマシとかね、いう、その、野菜のトッピングをすごい増やしてもらったりするサービスがあるんですけど、 そのサービスをした上で、かなりのね、量を残されて、帰ってしまわれたというお客さんがいらっしゃったみたいで、そのことについてね、あの、お店の人が注意でね、えー、ツイートをしたところ、結構バズったっていう内容なんですけど、まあ僕らも動画内でね、かなりその、いわゆるマシマシだったり、麺マシって言われる量が増えるものをやっているので、これを言える立場ではないんですけれども、 僕らがね、助長している部分もあるかと思いますので、だからこそ僕らが言わなきゃいけない内容かなと思って、今撮影をしております。いわゆるね、まあ、自郎系ではなくて、ラーメン屋さん、普通のラーメン屋さんですと、まあ、たいね、一杯麺料が茹で前、茹でる前で130から 150g 前後ぐらいにトッピングが乗ってる形になってまして、だいたいね、普通のラーメン屋さんの麺だと、茹でた後に 1.3 倍ぐらい、 の、麺料になるわけなんですよね。なんで、えー、全部トッピングとかを合わせても、だいたい 300g から 400g ぐらいの間になります。ただ、ちょっと自郎系っていうラーメン屋さんって、またちょっと特殊で、えー、これ基本的に、波、小って言われるものの、麺料っていうのが、店舗にももちろんよるんですけど、200g から 300g ぐらいの、茹で前の量。で、多いところだとね、台とかにする場合、五、えー、500g とか、 もしかしたら店舗によってはもうちょっと多いところもあるかもしれません。で、自郎系の特徴って、茹でた後の麺の量が、普通の麺よりも膨らむので、だいたいね、1.6 倍とか多いところでは 1.8 倍になるんですよ。そうすると、えー、麺だけで茹でた後、だいたいね、300g ぐらいから 500g ぐらい、波でもそれぐらい多くなります。で、そこに野菜が乗っかったりして、結構ね、デフォルトのサイズでも、 600、700、800グラムぐらい一杯であるのが結構基本なんですけど、大体いいね、皆さんが一食食事をするにあたって摂取する量っていうのが、大体いいこれも人それぞれだと思うんですけど、300グラムから500グラムぐらいの量で一食がお腹いっぱいになるってことなんですけど、なんで多分普通の二郎系ラーメンってそもそもがね、あの一般の方が食べた時にもうお腹いっぱい動けないよってぐらいの量があるものなんです。 これねちょっと無理に増したりしないで自分のお腹とね相談して楽しめるだけ注文していただければと思いますそもそもそんなに食えないよっていう方でもあの食券を渡す際に麺半分でとか言えば麺量を減らしたりできるんで各各各々ねあの楽しめる量で麺野菜ともにね楽しんでいただければと思います やっぱりいろいろね、お世話になってるお店もたくさん多いので、こういったお話を聞くとね、なんかとても悲しい気持ちになると言いますか。うんそう。野菜増しとかそういったものって、結構ほとんどのお店がね、サービスとして無料でやってるところで、お客さんは無料でお金がかかんなくても、お店はやっぱりお金をかけてやっているサービスなので、それをやっぱり無限にするってことはよくないですし、お店さんだけがね、悲しむ結果となりますんで、食べてるお客さんだけが楽しむんじゃなくて、 提供しているお店さんもね、気持ちよく営業ができるように食べる方もご協力いただけると幸いかと思います。まぁ、あ、ちょっとね、今回の内容は別に面白い話とかじゃないので、長々とね、聞いていただきましたけれども、ぜひ、この話を参考にしてですね、皆さんもね、各々自分が一番楽しめる量で、ラーメンを楽しんでいただければと思います。以上、ラスカルからでした。じゃあね。ごめんね、車内から暗くて。<笑>